どうも、皆さん、こんにちは。もろけんです。今回、Amazon で見つけた2000円以下のナイフを紹介していきたいと思います。 冒頭でお見せしたペーパーを切る映像あのナイフなんとたったの1850円なんです今回7本紹介するので早速パパッといっちゃいますちなみに撮影の4日前に指を2針塗ったのでまだバリバリ痛いですそんな状態であることを念頭にご視聴くださいあと全部のナイフ、えー、箱出し状態で研いでいない状態で撮影しました早速1本目です、えー、バッグのナイフ1850円です重さ 252g アーツ 3.9mm 全長 23cm 破体の長さ 9.8cm 冒頭でお見せした紙がスパスパ切れるナイフです フルタングですし 252g ととても重量感のあるナイフです靴を履いていたとしても落としたら足はただじゃ済まないと思います刃の厚みもあって大きめの広葉樹のバトニングもできました右手でバトニングすると傷口がかなり痛くて左手でやりましたがご覧の通り真っ二つでした針葉樹だとあっという間に真っ二つでした切れ味もよくフェザースティックも薄くできたり厚めに削ったりと思い通りに調節しやすいナイフでした木を片面だけ削いでいてもぐんぐん削れました シースは黒で厚みもありぼちぼちいいのですがボタンの部分だけペラペラなのが残念でしたフルタングでこの切れ味で1850円とかもう意味わからんぐらいの価格設定で最もおすすめなナイフです僕の Twitter と Instagram でこんなのあったと宣伝したら3時間ぐらいで売り切れになってしまいましたなのでこの動画の公開の時は在庫切れになっていると思いますえマジかよと思った方はぜひモロケンの SNS のフォローをお願いします2個目スイステックのナイフ1760円 重さ 195g、ハーツ 3.2mm、全長 23cm、個体の長さ 10cm です。Amazon のナイフのランキングでよく見かけるスースティックのナイフです。商品ページには重さ 240g と書いてありますが、多分これシース含めての重さで実際は 195g でした。フルタングですし、ある程度重いので細めの紅葉樹ならバトニングしても大丈夫でした。もちろん針葉樹もバッチリです。フェザースティックも作りやすくて誰が使っても使いやすいナイフだなと思いました。 Amazon 評価 4.5 も納得かなと思います木を片面だけ削ってみるとこのようにぐんぐん削れましたシースは2箇所のボタンで止められるので事故が少なく安心です厚みもありオーソドックスなシースでした1760年このレベルのシースー付きなの驚きです3個目はルイ・ファンシラナイフ1980円です重さ 170g パ圧 2.94mm 全長 25cm 破体の長さ 11.5cm です 今回紹介する中で最も長いナイフで破体の長さが長いので太めの巻きをバトニングする時にとても重宝すると思いますただハーツは 2.94mm とどちらかといえば細い方なのでゴリゴリの広葉樹をバトニングするのには向いていないと思いますこ出しの切れ味も正直いまいちでフェザーは作りたいけど滑ってあまりうまく作れませんでしたただ持ちやすさはこの中で一番しっくりきて個人的には好みで持ち手です 僕の彼女も折りたたみナイフ以外のナイフの中では重さも持ち手も一番しっくりくると言っていましたシースは細身のもので入れやすく出しやすい形で今回紹介したナイフの中では一番好きな形ですこのナイフは切れ味こそいまいちでしたが持ちやすさや形は一番好きでした4個目は海のナイフ1242円です重さ 102g ハーツ 2.94mm 全長 22cm 破体の長さ 10cm ですアマゾンブランドの海のナイフです正直こいつの切れ味にはかなり驚かされました フェザースティックを作ろうと木に刃を当てて滑らすだけで簡単に削れていきますスッパスッパ切れていくのでフェザースティックを作るのが楽しくなるくらいですただフルタングではないですしかなり軽いナイフなのでバトニングは向いていないでしょうとはいえ細めの広葉樹であれば割ることができましたし針葉樹ならこのナイフでも余裕でした指をかけられる部分もあり力も入れやすかったです切れ味がいいフェザースティックが作りやすいバトニングもまあまあできないことはないと分かりやすいナイフなので 最初の1本にマジでおすすめです値段も今回紹介した中で最安の1242円ですし普通に買ってよかったナイフでしたただ付属のシースのボタンがキチキチで負傷した手ではなかなか固定できませんシースの問題は Amazon の評価にも書かれていました5個目はチョンメイジフィッシングのナイフ1300円です重さ 125g ハーツ 2.9mm 全長 20.2cm 値の長さ 8.5cm 折りたたみ式のナイフでかれこれ5年使っています このナイフの一番のポイントはサンボポイントというナイフを取り出すための機構が2箇所あるということナイフの背の部分を手前に押し出せば刃が出てきますガチタマ TV という元機動隊や元自衛隊の方々が武器などを解説しているチャンネルがあるんですけど彼らが78000円ぐらいのナイフを紹介していた動画があったんですけど78000円ぐらいの安いナイフでこんなにスパン出ることはないと言っていましたが今回紹介しているこのナイフはなんと1300円なんです これがマジでかっこよくて昔から使ってるナイフですそれ以外がごく普通のナイフでラインカッターなどもついていますが使ったことはないですお尻に突起がついていますが何に使うのかはわかりませんガラスを割るのかもしれませんね切れ味はぼちぼちでフェザーもお手のものです折りたたみなので広葉樹のバトニングはできませんが針葉樹であれば太くても大丈夫です薪を割りたい時があってその時このナイフしかなくてバトニングをしたことが何度もありましたが特に壊れることなく長く愛用できています 6個目 Amazon ベーシックのナイフ1600円です重さ 150g ハーツ 3mm 全長 20cm チ、体の長さ 8.5cm です Amazon ベーシックのナイフです10月26日現在1600円で売られていますが僕が買った時は1031円でしたコンパクトな折りたたみ式ナイフですが全体的なバランスはあまり良くないように思います個人的には持ちにくい点と歯の出しにくさがマイナスです 切れ味は今回紹介しているナイフの中では最も悪く本格的なキャンプで使うよりもちょっとしたものを切るぐらいのナイフかなと思いますフェザースティックも作ることはできますがいまいちな出来です信用陣ならバトニングできましたコンパクトなのでキャンプ場に行く時のはバッグの中に入れてますがその結果なんだかんだ一番使用品での高いナイフとなっておりこのナイフしかなくて緊急で何度もバトニングしたことありますが壊れてはいません重さも 150g と結構重いので耐久性は高いのかもしれません 最後の7個目はジュラテックのナイフ1400円です重さ 115g、ハーツ 2.9mm、全長 17.7cm、破いの長さ 7.4cm です今回紹介するナイフの中で最も小さなナイフです一番の特徴はナタのようなこの形先っちょがとんがっていないので突き刺すことはできません切ることしかできないので用途がかなり限られていますがレジャーなキャンプであれば切ることさえできればいいじゃんと思っています切れ味はぼちぼちで先ほどの Amazon ベーシックよりは切れます さっきのナイフと同じく、キャンプ用のバッグに入れてて、使用頻度がかなり高く、針葉樹のバトニングも何度もやっていますが、壊れていません。僕は基本、キャンプでバトニングしないので、コンパクトな折りたたみナイフを好む傾向にあります。このナイフはかなりコンパクトになるので、そういった方におすすめです。ただし、歯を出すための突飛などがないので、歯が出しづらいのはマイナスポイントです。 ということでかかったでしょうか Amazon で見つけた2000円以下のライフを7つ紹介しました購入先は概要欄の方に貼っているので気になったものがあればぜひチェックしてみてくださいということで今回の動画はこれで終わりたいと思いますではまた ということで時間頑張ったのでフリートークなんですけども今ね右手が負傷したって書いてあるんですけども、えっと、シャーペンの芯がね右親指に刺さってで次の日ね2泊するちょっと圏外の予定があったんでこのままと嫌やなと思って皮膚科行ったら先生も取れんくて「もうこれえらい奥に刺さっとるよ」って言われてで結局部分麻酔して切開してメスでね切って取ったんですけどまだ奥に入っとるよって言われて結局結構切って、えー シャーペンの芯取ったら2センチぐらい入っててこれ着てよかったねっていう感じで、えー、っとシャーペンの芯が親指に刺さって、えー、2センチ刺さって切開して部分麻酔してこう部分麻酔して切開して取ったっていう感じでそれのね3日後4日後ぐらいにこれ撮影してるんでこうめちゃくちゃ痛かったですね、まあ、全然バシもしないで今この動画上げてる日もねバシしてないんですけども、まあ、そんな状態で撮影した感じです